Упражнение шесть один. Укажите поддерж. 次の日本語のハイライトされた部分はロシア語ではどの角で表現されるかなよく考えてそれぞれの「語」の上に「週」「せい」「タイ、ゾウ、ゼンとマークしてくださいね。はいやってみます マリーナさんは本屋で雑誌を買いました。主ゅかくぜ体ち今日、私たたちは学校で先生の講義を聞いた。 全、せ、たい。このおみやげは誰に誰にはかくだけど、おみやげは主くでいいもじないいですよ。この、 お土産は誰に送るの誰には予覚に違いない。でもお土産は怪しいな。は、ンの格がもともとないから、きっとお土産を送るね。対格だと思う。прекрасно! молодец! 彼女はドストイエフスキーの本をたくさん読んだと言っています。シュー、セイ、タイ彼はトルストイの本が大好きだと言っています。シュー、セイ、そして 大好きは形容動詞だからがなのかなロシア語ではどう言えばいいのこれは難しいところですね。ロシア語では好きの言い方は2つあって1つ目は機能的には形容動詞に近い並べつさです。それを使うと文字通り本が好きと主格を使うんです。もう1つは英語の like のような動詞ルー o b l を使うものですね。ああ、その場合はきっと、王だね。体格を使うんでしょ。サやったーロシア語で、やったーって、なんて言うのなんだろううらそれ、万歳じゃないのまあ、同じことか。じゃあ、あうらー<音声>画家は。 この絵を、かいみに、えんぴつで、かいた。しゅう、たい、かいみに、ひょっとして全地、全んかくだ。えんぴつで、どうぐ、ぞうかくだ。ピンポーン。このあいだ、かるがしから、 マリーナの親戚が来ていたよセイセイシュ。これは我が家のアルバムで、ここにみんなの写真があります。シュう、しいいぞ。シュー ご苦労さん。менительный падеж、родительный падеж、дательный падеж、винительный падеж、творительный падеж、предложный падеж。